日本の、要はジャニーズとかがあんまりこうね、あの海外進出しにくくて、いやこの、やっぱり、この韓流のこういうアイドルがどんどんどんどん出ていくのって、めちゃくちゃ英語が綺麗 英語は上手やね、うんうん。なんかそのすごいネイティブな英語はね、これどどアメリカで育ったんですかみたいな感じまでちゃんとトレーニングされてるね。なるほどね。そこがしっかりトレーニングされてるっていう。あとはね、あの内容がね、上手、うんあの言ね。英語でなんか愛を歌うとかじゃなくて、本当はアメリカのカルチャーをめっちゃ上手に入れてて、うん、アメリカの人が聞いても楽しい。あのいろんな年代の人が聞いて楽しいように、こういろんな層、うん、をつかめるように、すごい上手に作ってる。うん はい今日は BTS のダイナマイトということでタイちゃん一前で歌ったことあるであるあるですね高校生の高校に招いていただで、うん、えー、なんかあのジャズとかアランドビもいいねんけど、うん、なんか最近流行ってるみんな知ってるやつっていうのを先生に聞いたらいくつか上ががっってきた中にここのの bts のこれが入ってて、うんうん去年 あでも2020年の末ぐらいの話やったけど、そういったらすでに流行ってたから、で最終的にそのコンサートが行われたのは去年の年末やねんけどね。の BTS のこの曲になんかその学校の校歌もくっつけて、う、え、ま、ー、いこと言ってさ、てか校歌の後に BTS はドカーンと突っ込んだんだけどははははは、面白かった。面白かった。えー、やっぱり。私が家で練習してからうちの娘も歌えるようになって。ああ、すごいな。<笑>まあでもこれ、<笑> 耳障りいいからな<笑>そうそうそうそう下手にバイリンガルやからもううまいからねこういうのああなるほどなるほど<笑>、うんうん、そっかそっかえー、まあこの曲がまあこの間も話しててこう要は日本の要はジャニーズとかがあんまりこうねあの海外進出しにくくていやこの、うん、やっぱりこの韓流のこういうアイドルがどんどんどんどん出ていくのってめちゃくちゃ英語が綺麗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 あのいろんな年代の人が聞いて楽しいようにこういろんなそうをつかめるようにすごい上手に作 っ, てあるでも作ったらロンドンの人らしいんやけ ど, どロンドンの人ロンドンの人がコンポーザーらしいよええー、そうなんやあだからやっぱもう完全にそのもうアメリカの客層を取り入れるための、うん、うこういうこ う,、えー、う戦略やよねだから戦略的にすごいうまいこと言ってるしかもアイドルでさ、うん、もうあの心がっちりつかむ感じってしかもあのそう予想はしてなかったんだけどその このなんかアルバムの一番最後でドカーンとこう花火みたいな感じで作る曲っていうをしようと思ったら、うん、コロナがいきなりやってきて世、うん、の中暗いのをこうそしたらもうみんなこれで明るくしてあげようみたいなそんな感じになったから、うんうんうん、余計にこう2020年のみんなの心をこれであ の, こうあのギュッとつかんだみたいなな歌とダンスでうん。そっかそうか。 あの大事な曲でもそうだ ね, ねなんか2020年を代表するなんかすごい数のダウンロードやったみたいよ。なん か, ああえたかなんか、うん、でそれしかもその2020年そこまでいったのはこの曲だけだったみたいなアメリカの。ぐらい の, のヒットっうんまあそのアメリカのカルチャーをうまく歌詞に組み込んでこうそういうところら辺も。 まあ今日はちょっとお話しし歌詞を解説しながらお話し て, て、はい、まあ最後に僕がサビぐらいは歌えるブーブー言ってもらおうかなということで始めていきましょう、はい、<笑>それではまず最初もうこれいきなりサビからもんなじゃあ最初一両面ねカーズカーズああああああ I'm in the stars tonight. これさーのビデオとか曲聞いたらもすスゴアカネケドヨンディショートサあ I, I, I, I'm in the stars tonight だけど。あ、う、I,、ん uh, uh, uh, I'm in the star. あ、uh, uh, uh, uh, I'm in the stars tonight. あ、なるね。あー、ねうんうん、uh, uh, I'm in the stars tonight.、うん、stars tonight. あ、あ、the stars tonight. ってくるわけよ。うんうん、で、あの、そ、t ちみ、 なんかこう、Ring the fire a n ン set the night alight! って6ぐらいにこんな気を詰めなあかんねんけどさ、うん、<笑>自分が昔歌詞をあのノートに書い て, て覚えてた頃ね、大学時代とか、うん、<笑>こうインターネットですぐにあの歌詞が出てこなが い, い時代さあの本とかから自分で書き寄してなあの勉強してたっていうか、覚えてた時は、そのアクセントのところにいちいちちょんちょんつけてた。あの、うん ポエトリーとかさノとかでもさあの、うんうん、時のよくよってあるノノノノノノノイト、うん、リスのノとか学校で習うノノノノこノノノノノノがあってみたいな。そうちょんちょんそのあの高いところこれ全部やったらすごい大変けどでもそういう。ああ bring the fire の I に and set の E で So watch me bring the fire ノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノ エはもうも短くて、エンセッなナイトアライそうそう。これで6パク。ア・ブリン・ザ・ファイアン、セッタナイトアライまあでも、いだイトいとかさがさ、あのちょっと、うんあの、なんていうの、甘マに来てんねんけど、リズム的には。ナイトア、うんうん、それがよく用で、ね。こういう抑揚の頭に、こう特にこう、母音のところにつけていくのかな そうでもどこのボインかザ・アンドじゃないとかさ。アンドじゃないとね。うん。そ, う so, and this, and set, set. そこに入って、ブリンダ・ファイアン・セット。で、こう行くところとこう、あの、キチンをつんどくと歌いやすくなる。うん、うん。だからその、ハクの頭のアクセントがつくところに、この、しかもその、 シーンじゃなくて母音のところにアクセントつけていく感じやんな。そうだね、そこがはっきりと出てるからね、かず、ああ、ああ、I am and star is tonight。意味とあんまり直接あの関係ないこともあって。は、ああ、I am and、うん、star is tonight。だから、そんな感じを、なんかもうあの、アイドル君がこう。キラキラして、こうみんなを明るいところに連れて行ってくれる感じ。なるほど。 もう、もう、まんまやね。<笑>まんまやね、まあ、こう気持ち明るくなるね。ああ、なるほどね。まあ、やっぱ、たいちゃんが見てても、やっぱり、こう、目の目にいい感じ。<笑>見て、あの、こう、男の、まあ、かっこいい男の。そうそうそう、あの、あ、で、しかも、なんか、あの、ビデオがさ。うん パステルカラーとかめっちゃ使ってて、なんかこうだ70年代の LA のなんかのビデオ、80年代とか、すごい意識してる感じがする。なるほど、なるほど。あのみんなあの心を明るくしてあげような気持ちが満々にゃねんか、そんな。なるほど、なるほど、うんうん。ということで、今のこの時期にはちょうど本当にまあコ ロ, ナで、ね<笑>ねまあ、コロナの時期に出てきたんでた、ね、みんなで頑張ろうみたいな感じじゃなくて、うん、すごいあのパーッと明るくする感 じ, じな。なるほど、なるほど。 オッケーじゃあそのあのは さ, さっと行こうかじゃあ。シューズ n ンゲットピン m モーン let's rock and roll。これはシューズオンっていうのはていうのパ ッ, パッパッといろんなことを説明していく歌詞で、うん、シューズオンっていうのはプチョシューズオン。グズハイテン。ゲットピンドモーン。これあのこの方が並びが良かったからこうなってんねんけど順番的にはまあ起きて靴履いてテやけどこの方があの<笑> 歯切れがよかったやな、うん。シューズオン、キャ、うん、ップのもん、アサオキいクトハイテ、カポミルク、うん、ミルク飲んで、ロックンロール、コレマサって感じカンジ。ロックのルー、うん、なレッツゴーエレンケドマル、レッツロックンロール、カッコいい感じ。うんうんうん、しかも、カポミルクあのミルクを飲んで出ていくくらいの高校生ぐらいの、うん。年代の子って感じテカ な, なるほどね。<笑>そううんうんうん 朝だからワンカップオーゼ飲んで行っていくれ飲<笑>んで飲んで、いとかブラックコーヒーだけでは出ていくない。<笑>それかちゃんとあああ見るク。<笑>ワンカップオーゼってなんでそうなんで。<笑><笑>おっさんかみたいな。<笑>そうか、えっと靴履いてから起きたら逆やからな、あの そ,、ね、その。そうだね。シューターズン、ね。うん。まあでもその。靴ではないよね。 リズムの感じでこうここっちこういう順番になっているということねそうそうそうそう朝起きて靴履いて牛乳飲んで出かけよう。だから靴履いてから牛乳飲むっていうのもあれけど、<笑>まあ要はそうい う, こう ど, ん ど, ん ど, んどんどん説明しているとてうことあ、ね、す。<笑>の慌ただしい感じでもうっ。はっ、い、てが。Kick the drums rolling キンカーンってなんでここでキンカンが出てくるのかわからへんけど、これこう明らかにキングコングなんだけどね。うんうんうん、キングコングみたいにっていうか、意味かなと思って、あの、うんうん、なんか大きく。キあ、な, なるほど、なるほど。キングドラムは、まあ、べ、ドラム、これさ、あの、この歌詞、歌詞の端々にすごい音楽用語みたいなのも出てきて。うんうんうん、で、だから、ケッテ、ジョアン。まあ、ベース、バルス、バラム、ケッって私書いたけど、なんか、その、うん、なんか。 そう勢いある感じかな。まあ、なるほどな。うん、で、本当にあのこの後でもベース音が聞こえるかとか出てくるから、本当にそのドラムビートも意識した歌詞かもしれないし、うん、もしくはこういうようなパン、バシッとなんかを蹴るようなイメージ、ううん、うんん、うん。で、朝の元気な感じ、動かしたいのかもしれないし、うんうんうん、で、まあ、蹴るドラムを蹴ると明らかに私たちはバスドラを蹴るんで。バスドラ踏む感じある、うんうんうん。感じだけど、Rolling on like a Rolling Stone も、うん こうあの歌詞を訳す人によってはさ知らなかったらそのローリングストーンってこう石っころこうあの、うんうん、転がる石が苔をむすならないのあるやんあれ、うんうんうん、ノギャザース r s n スみたいな、うんうんうん、かそういう意味のでこの石ころみたいに転がっていこうぜもあるし、うん、でも音楽用語音楽好きな人にとってはさあのザ・ビートルズの一人一人のことを浴びろ「アビーロ ビートル一人一人がいてみんながいてザ・ビートルズになるわけで、うん、ローリング・ストーンズも、うん、一人一人はあ o ロー i ングストーンだわけ。あなるほど。一人一人がで。まとまってザ・ローリングストーンズになるからる、ローリングストーンみたいな気持ちでかっこよく決めて朝出かけよっぽい、ローリングローリングオン e ー Rolling ーっていうのも伏線である。あるなるほど。ロー、うん、リング・ーン。コロコロ転がって楽しく行こうもあるし。うん みたいな決めていこうみたいなのもある。そうかそうかそうか。うん。こういう橋、ね、ばしに出てくるねこれ。あ、なるほど。でも引いてる感じが。複線引いたまだ心をキュッと掴むんだよねああ、なるほどね。あまあローリングソースしてる人からするとそれもあるし、えっと先ローリングソースギ ャ, えギャザーも。 So a rolling stone gathers no m a s s ガザーズの moss。要は苔苔を寄せ、えっと集めてこないってことやな。ガザーそうそう。日本はその苔を結ぶのが長くじっとしててそれが素晴らしいっていう文化やけど、うん、アメリカのその文化としては。 コケも寄りつかないぐらいしょっちゅう動いてんのがいい。いいみたいな感じにな う, うっていうと格限が逆な格格言があって、うんロ。ローリングストーンっていうのはそれ思いを浮かぶその、うん、常に動いてる感じ。もうな常に新しい仕事をどんどん三年で繰り返すのがさ容しとされる国だから。うちはもう一生同じカンパ会社で勤めるのが、ああ。じゃいいとしてる。そう、ね。これはね手拍子もそういうあると思ってて、こう裏博にこうワ まあ動くやん、うんうんうん、でも日本のこの「やれんそーとかは表やんか。でもこれってダンスが性の美なんやんか。ポーズの美なんやんって、うん、日本のダンスは、ね。要は着物を着てこうこうここがパンって開かないように。うん、そ, う, そ う, う。そこの表白に向かってそこで止まるそこで次に止まるっていう踊りなんよ。だから。なるほど だからみんなその日本が悪いって言うんやけどいやちゃうねもう踊りが正の美やからなるほどねリズムは止まらなきゃいけないんですよだから13なんよやっぱそれもそれはアリアはすごいわ、うん、でこう体をゆすりたいっていう感じになると24の方が絶対いいわけですよだからそのなんかこうやっちゃいけないとかそういうわけではなくて13っていうのはやっぱりその そう適材適所でちゃんと見せる B のね。B が, が違うっていうことないよ。だからその日本はその動かないっていうことを美徳って考えるけど、海外の人はどんどんど ん, どん動いていく、字としてのアカンデみたいな、美徳みたいな。まあ、ここはすごい感じるよね。だからそういう意味では ね, そうそうだね、うん。は い, そうこういう、まあ、次行きましょう、次は。Sing song when I'm walking home. これはまあ帰る道には歌歌っていこうぜ。これ素直やね、うんうん。Jump up to the top, LeBron. これは、うん、レブロンっていうのは、あのレブロン・ジェームスって言って、あの、うん、ロサンゼルスのレイカースっていうバスケットボールのすごい強いチームが、プロチームがあって、そのの レ, イーレブロン・ジェームスっていう、もうそれはそれは有名な、うん、あのプレイヤーがいるから、そのレブロンみたいな気持ちでジャンプアップしようみたいな、そ の, のバスケットボールカルチャーみたいな、そういうのも匂わせる。 ま、だここもお い, おいしいにあ、なんかあのー、伏線をててあこう、うん、これはもうわからんな、日本のレブルをねあのいろいろ取り入れてんの。なるほど。ジャンパっップトゥト日本でいうと、長嶋選手みたいな感じ。<笑><笑><笑>ちょっとその世代的70年代、80年代の世代と、長嶋選手みたいに、こう。<笑>そうねどねそ う, そ, うそう。そうでもそういう感じ、<笑>そういう感じ。えっ、ー、と。 シングソンソここはいいよね。あのえっ、ー、と帰り道にシ ン, シングソングやからこれ何も問題なくてジャンプトゥザトップ一番高い、はい、とこまでまでえっ、ー、とレブロン・レブロンジェームスみたいにえー、高くジャンプもう一番高いとこまでジャンプしようっていう意味やからそうなんかね。はい、オッケーわかった次。Ding dong call me on my phone 電話してねーみたいな。うん、僕のほらあのほら あのなんかノリがいいやつな感じでああすぐ行こう行こうすぐ行く行くっていう感じ<笑> も, うもう手がこうなる感じ<笑>そうそうそう俺は電話して、まあ携帯こ、うん、うだけど<笑>でんアイスティーゲームピンポンこれはだからあのアイスティー飲んでピンポン卓球ゲームしようみたいな、うん、こ, んンン 卓, 球ういなこ卓球何、うん、って思うけどあのニューヨークでもさ、うんうん、なんかあのビリヤード台と卓球台を置いてる店があって ー女性がいっぱいいんのもう夜中でもワンサー人がいてお酒も飲むけどスティーも飲むなんか年代的にもさあの、うん、ティーネイジャーの最後の方から20代から30代からみたいないるあーイメージなの、ねえーそうそううん、さだからあの卓球して遊ぶよね。でうん バーボンとビリヤードじゃなくて、I イ e ティ n d ゲームピンポンな世代の歌や、ね、やっぱりあなるほど。いること一緒で。すごい、なんかそういうのが、でもアメリカ文化はからんとちょっとわかりづらい。そうそうそ う, そう、うん。でも分かってたら超楽しい感じが、どんどんイメージされる感じ。なるほど、なるほど。面白いな、これは。いこれうん、はい、次行。ここまでが何、何あの、A メロ ?A メロ。<笑>あのはい で、そ次があの間のセクション、ブリッジのセクションなんだけど、うん、This is getting heavy.Can you hear the bass boom?I'm ready.This っ、うん、ってなって、な is getting heavy. これはあの重たくなってるんじゃなくて、な、うんああ、It's getting heavy。なん か,、ah, なんかあのすごい染みてきて、乗ってきてる感じ。乗ってきてる。あの、これさ、この間たまたまあのあれ見てたんやけど、あのバックズザフィーちゃん見てたんやけど。 あのバックザフィーチャーの時に要はもう80年代どマンんだ、うんうんうんうん、あの時 に, に要はマイケルジイフォックスが要はヘビーにヘビーになってきたでっていうこれこれ使ってるんやんかあそうねっメッチャリビューやなお前あさりそれかもねーそのうい、ん、フから撮ってるのかもヘビアーチヘビーやあのゾディスゲリヘビーだから重いっていう意味じゃないのそ う,、うん、そうだなだからそのかっこいいとかそういうこうあのなんていうかな いい感じになってきたいい感じになってきたっていう感じじゃないな。そのそれをなんかそのなんやったっけ？毒ってあの一緒によったあの科学者があの、はい、その1980年代はモノが重力が重くなってるんかって質問するシーンがあるんやんか。<笑><笑><笑>なんかへ重くなってきた重くなってきたって言ってるから。<笑> <笑>それがすごいこうおかしいっていうかい私そういえば世代的にあれはの日本語字幕でしか見てないからさ英語で見てないからそれもう一回見たらめっちゃ面白いかもしれない、うん、めっちゃ面白いと思うよね多分<笑>この間見たらめっちゃ面白かったもんなんかあの映画はほんまにすごくて<笑>あの、うん、パラドックスをうま い, いろんな伏線をちょうどあれせあの当時の1980年代に1 9百0 まあ60年代ぐらいか50年代ぐらいの人たちが流行ってたものをめちゃくちゃ取り込んでるんやん か,、うんうんうん、だからちょう1980年代に親御さんの世代の人たちが見たらもう胸がキュンとする<笑> そ, う そ, う、ね、<笑> そ, うそれそれの今晩それこれ今晩やな、うん、まさにな親御さんが見たら80年代思い出してキュンとする感じやなこれなるほどなああ<笑>、ah, Can you hear the bass boom?Can you hear the bass だからこれはベースほ<笑>本当ベースだろうねでベースの音だよね ベース音 は, ではあのそのビートが聞こえるか、これダンス曲やからさ<テー>、うんうんうん。さっきのドラムもだからその、なあの、ベースドラム、えバスドラーとかの、そういうビートが、な, んだかみたいな感じ、だから、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、か、 ベースがブーンブーンブーンってなってる感じあの感じやんないわゆる今の子たちが行く世代の要はクラブミュブージックみたいなイメージしてるんちゃうかなその当時も流行ってるし今のダンスミュージックもどっちかっていうとそういうしなるほど。 なんかビュベースの重低音ってことね、が聞こえるかみたいな感じね、yeah. うん次が。Life is sweet as honey。この辺はもうあの言葉遊びもあんねんけどさ。うん、I'm getting ready to honey とかいろいろさ、money とか。うん、ああ、なるほどね。みたいなのがあるし、うん、Life is sweet as honey。Yeah, this beat, c h i c h a like money.、うん、これはあのこのビートが うん、お金の音がする。チ ェ, チェーー・チ ェ, チェーン、like money. チェ・チェン、チリンチリンってお金の音がする。うんうんうん、っていうのが、こうああのあのヒップホップとかソウルとかで金儲けっていうの の, の,、うん、あのゴージャスな暮らし<笑>を手に入れるみたいな、あのでもゴールドチェーンみたいな、うんうんうん、そ, うそういうノリもある。 なるほど、うん、がこのビートでだからこのビートで人儲けって私は書いたんだけどそうやって公平があるかもわかんないけど、うん、でもよにそういうの報復線に踏んでて入れてるです b このこのビートはお金の香りがするみた22、ねうん、チリ一チ一ン言ってる家、うん、に言ってるわけではなくてうーんこ う, う,、うん、ういうあのこれこれで人儲けできるねみたいなそういうスイラーさあにだってお金もある人生払えろみたいなそういう、うん ともいにいに甘いいいみたなだもうこれは本当こ そ, ばそびでハニニーーとマニー を, 陰を踏ませたたたかったかあえていたぐらいのフレーズ<笑><笑> 何でもええねん で, でもそうや、うんなマネーって書いたらちょっと生臭くなるからちょっと ハ, ネいいハニーにしといて<笑>、はい、でもちゃんとそのこのそのそお金の匂いがするみたいなお金の音がするみたいなのをちょっとこう、まあ、マネーとライハネ、まあ、インフリップみたいのもあったやろしみたいな感じだその辺もこうあのカルチャーいっぱいこうあっちこっちから取り入れてるのの一つ そ、うんうん、ういうことね。Disco overload. I'm into that and good to go.Disco o v e r l o a d みんなワイワイさ、騒いでて、も う, も う, もうごった返してる感じ。ドロー持ってきて、オーバーヒートしてる感じで。うん and、I'm into that. これって、into that って何やってことやけど。うん I'm into you. って言うてあなたのこと大好きって言うみたういうことやなこれ。あなたが大好き。てるの最後とかこれ出てくるあなたが大好き。 いきなりジャズに行ったけど<笑><笑>アミンティーユがアミンティーが<笑>ーよくあるよあのジャズ歌詞でもそうディスコがでもこの当時って こ, このこの世代の子たちって海外ではディスコっていうのをまだ日本はクラブになってしまったやんかああまあディスコって言わへんけどあえてディスコって言いたかったんじゃこのレトロ感を出すレトロ感を出すためにねううううんうんうんん、でディスコが まあオーバーロードでヒートアップ。ヒ、まあ、ートとかではディスコっていうジャンルが確立されててやっぱ言葉としてあるけど、俺は踊る場所としてはディスコとは言わない。言わないのか。うんなうん、やっぱそのこあえて使ってるから じ, じゃないですか。え今、今はアメリカやとその踊る場所のことはやっぱクラブっていうのそうね、クラブだね。そ う,、ねうん う, んうん、そうじゃないそうやな。うん まあね今の若い子とクラブ行くって話したら、まあ、俺らの時代だクラブ行くって言ったらもうあのお姉ちゃんのいるクラブに行く感じ<笑><もう><笑>若い子たちはクラブって言うとまあ踊るとこに行くっていうイメージあるか<笑>、うん、で俺ら俺ら俺がやっぱ若い頃踊りに行くとこってやっぱディスコって言ったもんな、うんうん、ンスダンスクラブダンスクラブで、えーまあ、これこのオーバーヒートしてきてあもうこれめっちゃ大好きやと。 o go. うああの、めっちゃおてもう、めっちゃおれ、も、ま、う、あ、あんまりりと一緒やな。うんうんうんうん。あんまりと一緒やな。うん。うん、もう、いつでもいけるで、みたいな感じ。うん、で、I'm d i ダ m o n d うん。you know i だよ。うん。グローアップ。うん。You know I glow up. そうん、ね。うん。だよ輝ん。ん。だん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。いん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。ん。うん。うん。ううん。うん。うん。う 言うのっていうのはまあちょいちょい挟むあのこ う, う、ね、こうなんて言うの言うの言うけど別にうまい、うん、あんまり意味はないみたいな感じだね。<笑> you know, I grew up.Hey,、うん、let's go! 最高、まあ。めっちゃ楽しいね、もう歌詞自体も。うこのなんかもう日本のこの ビトしては、俺はダイヤモンドって言うなかなか言われへんから、ね。このすごいよね、さすがアイドルだね。うん、アイドルだね、うん。でもプリンセスプリンセスでダイヤモンドだねってあったね。昔あったな、ああ、ほんまや、この世代ので僕がダイヤモンドとは言ってないから、ねあ。なるほど。これでもすごい早口やろまあね。うん、<笑>大変だよね、習おうと思うそうやな。 でも結局な高校生たちはみんなやっぱあのサビのとこ歌うの一緒に。ああ、I'm in the stars tonight。やっぱり歌いやすいキャッチーに作ってるよね、やっぱ、ね、ーサビをみんなが歌えるように。So、Watch me bring the fire, set the night away.、うん、でその続きがあって、うん、Shining through the city with a little funky soul. もうここ も, もうこう心をギュッとつかめるね。ファのの、うん、<笑>ンクとかソウルとかで。うん こう街中を照らして回るみたいな、ね、ファンクとかソウルとかであリルっというのはファンクたソウルで音楽のン音楽のジャンルがとてもファンクのソールでこの「Through the City」この「街を c h 僕がテらしてュあるみたいな。なるほど。う も、so, i、like、これは、a, I am going to light it up like、あまり、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、あ i ああ、ああ、ああ、ああ、i あ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、あ i ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、あとああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、あけど、それをああ、ああ、ああ、ああ、ああ、あ、あ、ああ、あ、あ、あ、n あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、だけど、それをさらに最近はなんかかっこよく。 スラングみたいに言うと、あ、うんまって言うよ く, く あ, あ、うんそれが、あの、ヒップホップとか、ソルとかの人は、こう、うん、あえてそういう、超ょっと、あいたスランこうのがかっ、こうん、こう、こう、こう、こ みたいなのがあるから、うんうんうん、ではありえへんねんけど、ういうなるほど。あまり、so, light it up like dynamite。このへんはちゃんと使えてんのもこの、韓流スターのすごいところな。なるほど。<笑>今の、今の言い方をキャッチして、そし I'm lighted up. そうあま light up。なるほど。あまり、light it up。Light it up。 もう こ, これがやっぱりこう今のそのアメリカの若者のこのこう空気感も出すし、うん、そうそうそんなことよりもうめっちゃ上手、うん、でちょっとそのもう1980年代ぐらいの空気感も出してるしみたいな、うんうん、まあ、まあ、これはもう戦略的にパーフェクトやねそうそうそう、うんだから結局 まあ俺らが こ, うこれ聞いたってあんまりちょっとその歌詞的にはわからんところがここあるやろ な, やな多分、うん、さっきのなんかこうレイカーズの選手の名前とか分かれへんしみたいな、うん、その後もいっぱい出てくるんねんで あ, あそうかそうかそうか次行こうねとか bring a friend join a crowd whomever wanna come along この辺はまああの英語として普通に分かる、うん、英語のファンにてみたいな ジョインでクラウド。まあまあ、だから入っていっぱい、うん。入ってきて、まあ、クラウド、クラウド、だから、も、まあ、あの。この辺にいる仲間、まあ。そうそうそう、うん、あの、バーっと行く、ダンスで踊ってる人たち、みんなのことを。The crowd うん、クラウドって言ってて。で、ウェブオーナーカマワン。うん。来たい人は誰でも。来たい人は誰でもいいってことね。うん。そうそうそう来てもいいよ。うん、で、ワールドア、このワールドアーピやねんけど、これがほんまに80年代で。うんうん、こう、今は。 おそらくあんまり言う人がないか、じゃあ80年代は現役で過ごしてた人はまだ お, おじさまたちが言わはるかもしれないけど、ゴメンだっていうのはなんかあのせやなあって感じ。あせあセヤなって感じどうやなあって感じ。でしかもワールワールだけでもいいんけど、うん、なんかあの私のそのジャズミュージシャンのさよく一緒に演奏し演奏してた知り合いのお父様方が使いはるぐらいの年代で、あなんか。 そうだ、なんか肯定する感じ、相手のこと。そうやな、みたいな、うん、w o r d あ r それいいね、みたいな、oh, Word、うん。Word だけでいいんだけど、WordUp。あの、もっと言うとカミ、c キャミオっていう80年代に流行ったバンドが WordUp っていう曲が出したぐらい、なんか、普通に、うんうん、あのみんながよく使ってた言葉で、うんうん、っていうのも入れるぐらい、これはよくできちゃったよね、けど、うん、<笑>そう、WordUp っていうのはこう、今は言わへんけど、単に、うん。 そうやなって感じ。なるほど。で、talk the talk は、うん、あの talk the あのフルセンテンスで全部言うと talk the talk, walk the walk っていう言葉があって、うんうんうんうん、なんか talk the talk, walk the walk だからあのもう自信を持ってそれをなしとやる感じかな。う ん, う ん, うん、うん、そしてトークをちゃんと話す。うん。あのウォークもちゃんと歩く。ん歩く。うん あのいろいろ使い方があってさ、「she can talk the talk, but cannot walk the walk」みたいな口ばっかりでちゃんとできへんと、うん、みたいな、うん、なんか、「talk the talk」だけでもなんかすごい自信を持って言ってるっていう感じもあるし、うんうん、まあ要するに、「あの w o ドアップそうやな、ーとー「talk the talk」、自信持って、ね、その、ヘジテイとなんていう の, あのあ、恥ずかしがらんと。恥ずかしがらないで、うん そうあのー、自信を持って、just move like we off the wall.just move like we off the wall. これがまたさ、off the wall にピンとこる年代とピンとくない年代があって。マイケル・ジャクソンの、<笑>アルバムやんな。オ<笑>ープニンシー・ジョーンズ。うん、もう高校も上手。マイケル・ジャクソンをさ、もう上から下までこうあのダンスとかにもものすごい使ってるわけ。あのビデオでもそうや、ん、し。うん ビートもそうやし、あの時代のをキャッチしてるよね。で、それを若い子たちにもエジュケートしている感じがある、ねあー。The Move Like We Off the Wall。これは本当、Off the Wall のアルバムがここにあの出てくると思うけど。ああ、なるほど。うん。だったぞ。それがまあ、それを英語で普通にセンテンスとしては、こう、型破りに自由にって感じやから、ア f f the w a だからか、あの何も気にせずに型破りに踊ろうぜ、みたいな。 っていう意味もああるしまあ、そのあのあのあああマイケルジャクソンみたいに踊ろうぜってていいいうのもふく、うん線としてはあるれこッッ、うん、そ, う そ, うそうそうそう。そそうう上手だよ ね, ね、はい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 紳士淑女、宿、う、女、ん、皆様ってことや、うんうん、皆様、I got the medicine.、うん、これ本当どういう意味やねんって感じやねんけど、薬僕は薬を持ってるよ。だから、うん、メディスン、これまあなんか魔法薬っていうか、僕はこうあの操ることができるみたいな、僕僕についてきたらいいぜみたいななるほど感じ。でも、それでいろいろ僕は左右することができるから、うん、You should keep your eyes on the ball。これは、どういうことかというと、うん、ボールってこれ、 例えばバスケットボール、うん、にちゃんと目をちょあの目がそらさないっていうゲームのゲーム中ちゃんとバスケットボールに目をそらさないっていうところから派生して、うん、ちゃんと集中してついてきてやっていう感じ、うん、ああそういうまあ寛容区みたいな感じなんだよねだからこれがこうあのノリバスケットボールのノリもある、うん なんかちゃんとしゅ、ついてきてね、僕に、僕はあのいろんなところに、あの行くかもしれんから。魔法薬を持ってるのは僕だから、勇 う, ん、う君たちそうやってしっかり集中してついてきて、楽しんでねみたいなそう。なるほど。やはあれやな、あのゆ、うの意味やなあ。そうだね、勇者。your eyes and bow。そうだね。ね。まあ、そうか、こんなの。なに、ここにやってすんのも、またあのさっきのあれ、アーマーと一緒やな。うん。 you should keep your eyes って言わへんと、you should keep your eyes。うん。これがまたかっこいい、今の言い方。<笑>そう、あの、要はブラックミュージシャンみたいな感じだよな。たぶん、そういう感じ。うん、そこらへんが、だから、それをこうかっこいいね、あの、こう完了を。なんか綺麗な感じの男の子たちがやってるから、かっこいいやろうな、やっぱり。かしかも、ちゃんと言えてる、これが、がちゃんと発音できてなくて、ナチュラルに言えてなかったら。 冗談にしかなれへんからさ。ああ、なるほど。じゃあさ。やめが上手だよね。うん、もう発音とかその辺の感じももう。いや普通に目つぶって聞いたら、がブラックミュージブラックブラシャンがしゃべってる、歌ってるみたいな感じ。うん、そんな感じ、そんな感じ。うん、あのアメリカで、その普通に育った若い子たちって感じ。そうなんや、うん。ブラックミュージシャンとは限らへんけど、アメリカの若い子たちのしゃべり方って感じ。ああ、そっか、そういうことか。やっぱその辺が、やっぱ完全になんかこう。 うまくかいあのロスアメリカをすごい視野に入れてるよね。ああ。ジャーツギーキマシオ。 あここもまあ一緒最だか、最 後, のここ<笑>最後やるか。ここ<笑>こここ こ, ここだけしょうかここ最後オーケーにこれ印つけたからさ。<笑>これあの皆さんも一緒に こ, ここだけでも歌えたらね。 僕らと同じ世代の子がこうカラオケでなんか若い子かる歌ったらそこの部分だけこうやって一緒に歌ったわけら、ね、<笑>かっこええやんなしかも英語ばっちりやったら<笑>そうそうそう1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1、2、3、uh,、4、uh,、1、2、uh, uh,、3、so, so, so.、4、1、2、3、4、1、2、3、4、i 2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、3、4、3、4、3、4、3、4、3、4、3、4、3、4、3、4、3、4、3、4、3、4、s 4、3、4、3、4、3、n 3、4、3、4、3、4、3、4、3、4、3、4、3、4、3、4、3、4、3、4、3、4、a 4、3、4、3、4、3、4、3、4、3、4、3、4、3、4、3、4、4、3、4、4、3、4、3、4、3、4、3、4、3、r 3、3、3、4、 その次に、うん、So watch me がめっちゃ短く入んねんか。So watch me って入るのね。So watch me、So watch me。One, two, three, so watch me ってなるうもっと短いねん、実は。それでもいいねんけど。うん、One, two, three, two, three.、So、watch me。One, two, three, so watch me か。そうそうそう の, の裏から入って。三の裏裏みたいな感じから入って、このここが4を持てないよね。One, そうそうそう two, three, 1、2、3、そうそちみ、う こ, これ4拍目がこのわっちのこのここにここあったら、ね。えー、っと。そわちうそ watch me, そうそう そ, うそう fire. そわちみ。 ファイエンドでほとんど忘れる。Bring the fire night alight and the set the the fire s ブリンザーファイアンセザー、セザ g ナイトアラ t ト。ブリン s e ファイアンセザ h ナイトアラ h ト。ワン、ツー、シー、ソ set the night alight Set the night alight イイラトかかそうチゃないいなででだんっっここここももものけめちッやねうんうんこれかっこよく一緒に歌ってくれたらちょっと。 あおじさまも結構かっこいいよな。しかもね、この曲はしかもここが歌えなくても最後の最後で「ナナナナナナナナナナナナナナ a na na na ナ a na na na na na na na na na na na na ナナナ a na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na ね、暗い事件が多い中でこうぜひこれみんなで歌って明るくしていただきたいということです ね, ねはい。というわけで、はいえー、深尾大賀さん今日もありがとうございました<笑>皆さんぜひ歌ってみてくださいお疲れ様でした。<笑>